ン旅行に お, お旅行にア行まや食べます<笑>ニヤニヤしながら行って。 ワカサギを400匹ぐらい釣って大食いしようというのがあったんですがなんと見てくださいこの風もうとんでもない風ですよまあいくらサムライユニングとはいえど無茶をするチャンネルとはいえど自然には勝てないということでワ、はい、カサギ釣り大会 慰安旅行のメイン企画でございます岡<笑>崎鶴るだはなんと没になるという<笑>しかも我々15分前ぐらいに知りましたですねこれどうしたらいいんだとねお に, おにぎりから飲み物からあれ見てくださいあれ<笑><笑>誰もいない人誰もいるわけないっすわいるの彼らだけです、ね、というわけなんで ここかからどうしようかとい う, どうしよといちょっとまあディレンジャーじゃないけど盆地がデカ盛りの聖地というか、まあ、狂った土地ですね境地ですねうですデカ盛りの境地盆地食堂さんはありますねになりますねっていう感じのダウン、ねえっと9時半なんですけれどもこれ果たして旅行しれか地成してるのか め、いてさ ん, さん、はい、<笑><笑>はい、これは。ゴーゴージェクラ 回転に並びに行きましょう俺取りたいな今ですねカルガモさんと百姓さんに謝って「うん、お聞こえ出してごめんね」って謝って後にしたんですけれど、はい、山中湖。車に向かう最中ちょっとどこ行きますってなって真面目な話でちょっと盆地食堂っていうね一つ出まして、まあ、盆地といえばもう山梨というか。 もう日本で一番狂ったお店なのでそこにちょっと今から行こうかという急遽もう本当に行ったら後悔するよ食べれる食べれないとか関係ないからもうここに俺がいると<笑>マジで巻き添い食らうんでいい意味でねまあ、まあ、なんですけど<笑>サムライティングの、ね、主要メンバーで今から一人いないですけどねカス、はい、<笑>カスはあれでしょなんか<笑>いいんだよあのカスは 今ここ完全ピーですねさすがにね<笑>という感じでいきたいと思いますのでよろしくお願いしま す, ます お, ききお願いしますさじゃあそれではもっともんち食堂前ではい目に見えるものが真実とは限らない何が本当で何が嘘かマックス鈴木は本当にハゲが治るのか 植毛は2回目、果たして成功するのかその結果はこの後わかりますそう、ここは新宿三丁目新和クリニック、新宿いは果たしてマックス・鈴木の頭皮の運はいはいかにはいクリニックへようこそはいは<笑>いは、ね、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはゃはいい 作戦ちゃんと立てました、うんととままどすすいいせんありがううござはこ、い、<笑>れはねぜひお二人に召し上がっていただきたい。というこなことでね。 多分これここがもう来た段階であーもうやばいってなったでしょ。でもこうまたそこからさらに追い風が来るっていうのはこの行っちゃってるところなんです。はい、あと順番に行った方が良くないですか、ね。あとはまあそろだね。確かに。うん。ラーメンからまずい、ね。うんそうだね伸びちゃうから、はい。これもちなみに麺です。じゃあまずか。麺こうで行っちっっ麺 麺, 麺です。 はい、米米 米, 米、は い, いましょうかうじゃごめ<笑>、はいうん。 個百ってて言ってたったけ1個ありまますね う, んうまい ななかなかやばいところはこれだけ量が出てくるのにそんなに時間かかってないんですよ、ちちうこここもまたっさんなのやばいろ実、うんうん、は。 あなんかこさんまなないです、うんうんうんはい、だか悔しく頑張ってね。はい あのおおんんでしょウォ ー, ターをするほららったうううあああのうん。<笑> 食べれるとこまでラーメンあるから次のゃかってますもん、ね、<笑>なんか俺の時思ったよりもだいぶ優しい こここれれれれん倍ぐらいんですいいいじゃラーメンお借りくだだささここおおなか流どうままいいいうない この感じこの感じなんか甘めの俺好きなんで す,、ねんですね。あこれこっかけたらやばいです。それやってもうやばかった。あうまめすよね。うん、でこれのこの甘めの味にまた一味唐辛子 か, かけてこれあるやつ。うん、まっあかんまい。うん。おいしいうちしい。うん そうですね、前回の分分時はガンガンボールだったんですけど、今回に行ったから、ね、いや、伝えずに。<笑><笑><笑> <笑>全然違うわ<笑>あのラーメンのうち<笑>ちょっと思ってたけどね。これはここかっそれはそたっ<笑><笑><個で><笑><笑>そ<れ><笑>食べ終わった瞬間に こうう入るャがないい<笑><笑>も食べてくだださいもう絶対に我々だけでそう<笑>美味<し>い<笑>間違いなくあのぶりから過ごすんなっ これ、あれだよね。はい、あのー、ワカサギもいいけど、こっちの方がどんどん伸びそうかな。うん、<笑><笑>だいぶ伸びそうな気がするんだけど。あと、フードファイター二人いてもきついじゃないですか。わかんない。手をね、行きましょう、あの。うん。まあ、手を。 んなだから値段1000いくらだよこれ。 おしょうんこゆがじゃあ。 りりまでのののビジョン見えててててないないいいかれそそ分分っっ一番持帰やすじゃ自くめちゃめちゃ否定しようとしてました。 いいいやいや、食べれまますよん<笑><笑><笑><笑>ののリーュ顔が<笑>あー<も>う<笑>ぐす、ね、この<笑>皿作る 500g とかも<笑><笑><笑>あでも本当。 岡田の奥さんの手料理がね美味しかっ た, 美味しかったいろ、うんうん、んな話できたしでもなんかあの冷凍のパスタ一番美味しいってさっ良くないと思う<笑><笑>あれはめられたんだよだからこれはでも本当に美味しかったんだよあれ<笑>ししししし<笑>一枚くら大丈夫いただいただきます じゃあ、ね、5、うん、<笑>盛り<笑><笑>ぐらいあるよ。吉 めっじゃううまいいいすこしょごよあう、あのもん。マはプロだったんでって、だっゲルガマはね。 誰、うん、も何も言ってないです。 はい、いやったらやったらやったら<笑>、おいしい、もう全部おいし い, <笑>お<腹>い<笑>、マジで、もう限界すレすレのバトルしてて、もうなんかもう、こんな状態が20分ぐらい続いて、もう本当にいよいよだなって時に、うん、トカトカってきて、<笑>ちっちゃい子で酢豚定食食べました。<笑><笑> ニヤニヤしながら、本当気をつけてください皆さん。本当にもう、<笑>まあ、僕だけかもしれないですけどね、その方には普通なんで。 これはこのまんま。車で食べ。<笑><笑>ここまで発表されると。こんな黙るんですね、みんな<笑>。毎回そうなの。みんなそう。う驚きから。もう、なんていうの、もう、絶望して、何もこう、出 て, もらえる<笑>してこない。<笑><笑><笑> <笑>ありがとうございます。 ハ<笑>いハハ<笑><笑><笑><笑> 一個ずつ行きますうんキマニアつけてそうすね。じゃあこれこのままうぐっちゃいますわ<笑><笑>なぜ我々がこんなにテンションが低いのかそれはゴールが見えないからなんですよなるほどね、はいはい、っていうことはゴールを作っちゃえばいいんです こちらまで、はい、なるほど。<笑>お持し帰りでお願いします。もうすか。<笑>なん、俺なんも言ってもん。なんも言ってない。いや、まだですよ。まだですよ。お腹が減ったなって言ってただけど。お腹が減ったなって、うん。ああ、お腹減った、お腹減った。足りんのかな、これで。え、こうやってやると、マジで持ってくるんだよね、でも。本当は、こういった。 いや本当にね、もう、いや、もう本当にもう、心も胸もいっぱい、はい、あいい店だないやそういんですよ、えこれちょ、焦んないでくださいよ、ほら、前菜とかスープ行って麺行くから、<笑>大丈夫っすい コーたんこれ俺、ますったああなななううままね<笑>断言でる言若いい頃って、ここまあまあえるよ<笑>結構ゃ<笑>の業界ら絶対言わな い, こい。こ<笑>と言わない<笑>っ絶対<笑> <night> 食えるよっていうやつ食えちいっていう人と食べれ<笑><ご>いの<笑>、はい、<笑><笑><笑>ます よよなん負けません侍クーはももに弱くないででです、ね、本当だよいすでも負けられたかららだだれここ絶対勝つんだ今日は。うん いいすしだがしかしまだまだ我々に力がっい やっぱり食べ<笑>れる食べれる食べれないとかは食べれるう食べ れ, ない<笑>食べれる どうぞ。 <笑>頑張ってください。うん何 なさんでられてて負けてられるかっっい感す嬉ししねまにと邪魔だしな。<笑><笑>まだまだ<笑>えー おいの私はおしゃれに乗ってます。 龍さん、はい、完食です。うん、こボスをの分けていいきたととししケ無理だかかからあとはあれ年配の我々でどうてかしましょうまょー ケンスケと一緒より少ないないああた、えー、絶対これあれですすね衣が薄めですね。うね、ん。 エビが大きいちょっと待っててくださいね。 今にね、注文さっとしすぎてね手首折れますからここ<笑>ボギーミングアップ<笑><笑>今日楽そうっん、ね、<笑><笑><笑>としであいるらしいんで<笑>タッパーを 一一つ1万でででももいいいいいいいっっっててららえななすすかかかが世界のになるんだっけにがいっぱい待ってるだ、ま、た社おお員ぱ待ハ無理です。<笑> で、えー、突撃山梨の お, お昼ご飯ということでこちらポンチ食堂さんで見事やられてきました<笑>あの 残, りの残りのね食堂ちゃんと責任を持ってお持ち帰りさせていただいて、はい、あの会社と僕とで、はいはい、いただきたいと思いますこれがあの日本一僕は本当に日本一だと思ってるデカ盛り店さんでした、はい、もしね じゃあ、こうしょうの来た際はぜひ、来てみていかがでしょうか。もちろん通常サイズもあるんですけども、もうぜかもりも、あの、たのしませんますので。はい、腹は、こう、うお腹いっぱいにしたい方はね、ぜひ来てみてはいかがでしょうかという。そんな感じでございました。次、どこ行きます旅。旅行はそろそろ、まあ、影響は行っとかなきゃなっていう。そうですね。いや、あの、ディレンジャのブラックの店に、襲撃しようかなと。ということは群馬ですか。群馬ですね。前橋。よし、行きたいと思います。うっす あ, ありがとうございましたじゃあ今回の祝いの子はコードーで終わるということで、はい、時計戻りましょうかはい、はい、聞かれるよ<笑>ありがとうございましたまたでーす